だください。このステージでは新たな船出を飾るべき昨年の演目を新しいメンバーと共に新しい恵みでお届けしたいと思います。それでは恵のみの皆様、かみましたけどどうぞ。はい、えー、会場の皆さん、改めまして、こんにちは。えー、決戦20年目朝倉ご一族属恵みと申します。 えー、今日、ですね、えー、この会場で踊る、えー、応援合戦2022ですがこれはもう最後の多分演武になるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひです、ね、皆さんたくさんの、えー、手拍子いただければと思っておりますので、えー、今日は私以外のかわいい MC2 人トラックの上にも1人とそして私の右横にもう1人可愛い MC いますのでぜひこちらの方も応援していただければと思いますでは参ります。 どうぞよろしくお願いします祭りの中の結束人と人とのつながり力をいただき元気を届ける朝香のご一族めぐり2022応援合戦エールトゥーザ・ワールド That's it.